そもそも憲法とはいかなる存在なのか理解しているのでしょうかどうも政治いろいろの学なぶです岸田総理の所信表明演説に対し国会のクイズ王こと立憲民主党の小西博之議員が代表質問を行ったとのことです 小西シ之氏といえば、安倍元首相に対して、憲法で一番重要なのは何条かという質問をしつこく繰り返したことで知られています。また、参議院議員に求められている歳費の自主返納についても、自民、公明、維新の各党は、当然返していますと言ったのに対し、我々は法案に反対していましたからと、まるで反対した法律であれば、 守らなくてもいいとも受け取れるような発言をしたことでも知られていますその小西議員がどのような質問をしたのか見てみることにしましょう立憲民主党のホームページより一部引用しつつ進めていきたいと思います参院本会議は9日岸田総理の所信表明に対する代表質問を行い小西博之参院議員が登壇しました 立憲民主党は、子供たちにまともな民主主義を取り戻し、命と暮らしを守る政策を実現する。新しい政治を作ると訴え。1、新型コロナウイルス感染症対策。2、新しい資本主義。3、子供政策。4、災害対策。5、外交安全保障。 6. 政治改革。7. 憲法問題について正しました。とのことで、子供たちにまともな民主主義を取り戻しと言っていますが、では、まともではない民主主義とはどういうものなのでしょうね。アメリカ大使館が運営するホームページに、アメリカンセンターというものがあります。その1ページに、民主主義の原則、 多数決の原理と少数派の権利というページがありそこには一見すると多数決の原理と個人および少数派の権利の用語とは矛盾するように思えるかもしれないしかし実際にはこの2つの原則は我々の言う民主主義政府の基盤そのものを支える一対の柱なのであると書かれています 多数決を第一義とし、さりとてそれによって少数派の基本的人権を誤解してはならないということですね。これをまともな民主主義と呼ぶのであれば、今の日本は決してまともではない民主主義に陥っているとは思えません。続けます。尖閣諸島における海上警察力の常時優勢の確保などのために、立憲民主党は本年6月に、 領域警備、海上安保体制強化法案を提出したと説明。その上で、尖閣諸島における海上警察力の常時優勢の確保などのために、海上安保体制の整備計画の検討を総理に提案しました。敵基地攻撃能力について、本来は個別的自衛権行使の議論のはずが、保有しさえすれば、 集団的自衛権行使に使えるというのであれば完全に専守防衛の範囲を逸脱し国の形を大きく変えてしまうと警鐘を鳴らしましたとのことで2010年10月に発生した尖閣諸島中国漁船衝突事件を闇から闇に葬り去ろうとしたのは当時の民主党政権ですこの民主党の愚行は 一式正晴元海上保安官による動画投稿、いわゆる戦国三八事件で、白律のもとにさらされたのはあまりにも有名です。強化法案を提出したとドヤ顔で質問するよりまず先に、当時の民主党政権の愚行を謝罪すべきではないでしょうか。立憲民主党のこういった自らの過去の誤った行為を反省することなく、くだらないパフォーマンスに 終するる姿勢がが支持率を落とととししていい原因のの一つだななぜ気づくこでできないのでしょうか敵基地攻撃能力についても理解が浅すぎてびっくりしてしまいます。敵基地攻撃能力とは決してむやみやたらに敵を攻撃することではありません。中国やロシアがマッハ5以上で飛ぶ超音速ミサイルを開発し北朝鮮が変則的な軌道を描く 新たな弾道ミサイルを開発していることを念頭に置いたものであり、本来であればこれに対抗してイージス・アショアを導入するはずだったのが断念したことにより議論が起こったものです。専守防衛では守りきれないミサイルに対してどのように防衛すべきかが議論の主題であるのに、専守防衛を逸脱するからというのは議論として適当であるとは思えません。続けます。 総額3億円にも至る運通費の国庫返納は、立憲が最初に提案。歳費の日割り支給の例外となっている衆院解散時の総額8000万円の歳費の国庫返納。さらには、使途報告の透明性確保の規律も措置していると強調。参院歳費返納について、安倍政権下で2018年に強行採決された。 参院定数六増法により増えた分のコストを現職の参院議員がその歳費を自主返納して賄う制度だと説明また参院では年間約二億円のペーパーレス化などによるコスト削減の改革が実現しているとし身を切る改革を主張する前に国会議員であるならばまずは真の改革力によって国会経費行政経費の無駄を 堂々と削減していただきたいと参加議員らに呼びかけました。とのことで、文通費に対して一番最初に疑問を提したのは、日本維新の会所属の議員だったと記憶していましたが、違うんでしたっけ国庫返納の道がなく、やむを得ず各党が受け取らず寄付という決定を続々と決める中、立憲民主党だけは寄付するとは一言も言わずに、 日割りなどの歳費法改正案を提出したにとどまったと記憶していますが、各党が受け取らないという決定をしている中、一人立憲民主党だけは受け取らないとは言わないという態度に終始していたわけです。参院歳費返納についても同様です。自民、公明、維新の各党が当然行っている歳費返納を立憲民主党は行っていないのです。 しかも、冒頭で述べたように、小西議員は、我々は法案に反対しましたからと、反対した法案なので成立した後でも守らなくてもよいという主張をしています。平たく言えば、立憲民主党の議員は皆、もらえるお金は全てもらうと思っていると言っても過言ではないでしょう。今やれるべきことを何一つ行わず、それでいて現行の法制度に文句をつける。 これが立憲民主党の本質です。続けます。小西議員は国民にとって真に必要な憲法論議であればそれを行う用意はあると述べた上で参院の5億廃止や衆院議員の任期満了後の大震災などによる国会機能の確保については憲法改正にこだわらずに国会法及び公選法の改正によって 解決する方策もあるとの認識を示しました。岸田総理は、国会の議論と国民の理解は車の両輪であり、ひどく国民の議論を喚起し、理解を深めていくことが重要との見解を示しました。とのことで、何を当たり前のことを質問しているんでしょうね。憲法とは、改正が許されていないものではありません。 憲法に対し、このように改正すればよいのでは、という主張を掲げた政党を有権者が選挙で選択し、支持された政党はそれに沿って、憲法改正の道筋をたどればよいのです。憲法9条改正についても同様で、改正反対を訴えたいのであれば、まずは有権者にそれを訴え、選挙で選択されることが第一になのです。そうして制定された憲法によって、 国家権力をある程度制限し、法に基づいた政治を行うことを立憲主義と呼びます。国家権力の無制限な行使を防ぐため、法の支配を行うということですね。小西議員は憲法について詳しいと自負しているようですが、そもそも憲法とはいかなる存在なのかというものについて、本当に詳しいのかちょっと疑ってしまいますね。